はいこんにちはこんにちはこんにちはです大丈夫ですやっていきたいと思いますはいいきます次は今日はついにあのエクリプスをみんなに伝授していきます伝授していっちゃうんだよね光秀先生できる十回に一回ぐらい<笑>バチクソやばいのやって一回<笑>これはあんまり上手じゃないやつだね。 てことなんで、えー、私洋から練習していきたいと思います。はい、お願いします。エクリプスあのー、ここのインサイドにボールを乗せてでこのインサイドのさらに内側を逆足でこうまたぎながら上げるっていう特殊な技です。で最初まずこの 形ができないと絶対にボールつけてもできないんでその形のやり方からいきます、はい、最初地面に足を置いてさっきやったやつこれこれダメな例はこの靴よりこっち側を逆足でまたいこれう無理これダ メ, だダメや普段 で, で上げる最後最後ここでしっかり上げる感覚を持つと OK で次がこれをもうちょっと高い位置でやるんだけどここはもう 椅子とか台があったらそこにかけてこうやって飛んじゃった方が分かるそう多分上手いからできる。あ、ボールとかでできいからこれに置いて飛 ぶ,、うん置いて飛ぶうん、そんで最後は持ちながらこの間を通すういしこれですこれですこれダンスの技なんだけど最初できなかったら一瞬離れても OK 徐々に徐々にで、はい、これじゃあどうやってボールをつけるかといいますと、まあ、まずバウンドからいこうとりあえずさっきのこの形をボールの真横でやってみますこれあのー、多分最初ね怖くてできないんだよ、うん、おおううもうこれはあっ今のほぼできてるこれらしいでそっから最初からこうインサイドに乗ってると思っていい 最初ここに載せるまず載せてからはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそい そ, そうそうそうそうそうそうここでクリッパーして飛ぶだけはいはいはいはいはいはもっとはいはいはいはいはい最初あいはいはずっと乗ってるはいはいはいそんな感じそんな感 じ, な感じこれこれこれこれはいはいは うんあうん、これははははいはいはい、はいそ う, そうするとこうなにこうやってくっついてくる感じが多分見てたら分かると思うこっからずーっと後ろまでくっついてる感じが出てくるんでそしたらエクリプス完成でございますボールつけるのはねめちゃ楽ただこれがこ れ, れが難性難しいんで難性難しいそう最初はマジで台に乗せてこうやってやって練習するのがおすすめでございますちょっと怖いかな ちょっと怖 い, っていうことなんでみんな練習してみてください、うん、はいじゃあ最後ちょっときれいに一発で決めて終わおうあれをリフティングと同じようにそうあじゃあバウンドからとね同じようにやればいいだけだからそうそうまあまあまあ<笑>おうま